Xin c h à o các b ạ n chào m ừ n g trở lại v ớ i k ẹ n gặp l e w i s h Yee!、Yeah. Yeah. và hôm nay là c h ú n g tôi nghe t h ử m ộ t b à i hát đặc biệt nha、yeah. và two river bà k í n s b à i hát tên là big s t e e boy big s t e p boy mộc phải boy,、yeah. boy big s t e e boy big steep <cười> boy mộc phải b o y Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! g n p Gap! Gap! Gap! g t p Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! l a p Gap! g v p Gap! Gap! Gap! Gap! n a p Gap! Gap! Gap! g a h Gap! c a p c a p c a p Gap! g a c Gap! g c p Gap! Gap! g a Gap! Gap! Gap! Gap! g a Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! g a Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! Gap! g トゥアバーファーピンク<笑>ねっバイオうんやってるにゃダウスペーススピーンースおーいしゃれいバイビーンだなだなんだこれっちはだメなんだ か, こだかなだかこれボレロな感じするねボレロボレロってこんな感じだこんな感じじゃないもっとなんか南国な感じだけど<笑><笑> え全然違う<笑>全然こうポップな感じなんかホワ<笑>ーンってい う, こう夏の感じじゃないじゃん<笑>いきなり低いところからの<笑>ダークなラップ始まったよ<笑>うん<笑>次<笑>いや怖なこれ<笑>おでもめちゃくちゃおしゃれじゃないファッションととかかさ、さ髪型とかさ すごいこう最先端じゃないこの感じいやお、あなたもほら色をいやちょっと違うけど全然違うよ違うけど昔こういうのとかもしてたしいやだいやいや俺のマネってこといやまあ俺だって最初やってたの俺よあれこれだったのね<笑>でもファッションとかはすごいのカラフルでおしゃれだなと思うけどすごい全然カラフルじゃないし<笑>黒いほらいや最初黒やんさっき着てたのさっき着たのめっちゃカラフルやったよさっき着たの見た<笑> これこれタオル1枚やんこのカラフル で, フルでこれは柄いやいやタトゥーやしタトゥーどこがカラフルのほら靴靴とかカラフルいやいやカラフルじゃないよ靴とかカラフルやった今<笑>ほらこのイヤホンもカラフルっていっぱい色があってカラフルでしょこれ金色やん金色金色<笑>いやいやザケットだ、ね、<笑>いや今初めて出てきました<笑> <笑>いやいやオッケー。あれ ?RMZYKRZ。ーレイジーか。えー、クレイジー も, も,、ね、も C だもんね。これは最先端のアンダーグランドヒップホップベッドナンだから。これが最先端か<音楽><音楽><音楽>。ほら。 シーこの こ, <ス Gülme><ス>これがええよねこ の, こ, のねこうなんかさこういう日本だったら多分こういうのさ縦ノリねツッテンテンみたいねだけどなのでもっとセクシーだからあ、こンドゥンドゥンドゥンゥンンンンンン カウキマウジなるほどねンロンフォンアンニュハイフォンハイフォンティカンロイファイフォンハイフォンとファイフォンめちゃくちゃい、okay. い意味だハイフォンアダイラフハイフォンファイフォン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 もう 思, い思いつかん。ハイロン、ハイロンもいける。ああ、ラウカイ。ああ、ラウカイ。あ<笑>あ、ラウカイ。ああ、ラウカイ。ああ、ラウカイ。ああ、ラウカイ。 ババこんなクラブとかあるあるのこまあクラブのミュージックでも全然ああ もうほとんど英語やん今のほとんど英語だったねうん、e、はい、<笑>うわこれすごマスクホントだ虫みたいわた へ、えーなんか始まりと違いすぎてびっくりした本当最初海みたいな、ね、南国の何か緩やかな感じだったのがそうドゥンドゥグデンドゥグデンドゥ<笑>ドゥンドゥグデンドゥドゥンドゥグデンドゥですそういうことなんかね調子乗んなよっていう。 どういうことそのやっぱその南国でさ、うん、海でさなんか調子乗ってやっぱはしゃいでしまうじゃんみんな、うん、だけどこういうなんか悪い人たちもやってきて「うんでンでんでんって落とし入れるよみたいな、えー、いやまだそんなそのヒップホップやってる人悪い人っていうイメージ全員そうでしょいやいやお前もうその令和より、ね、令和ってもう2020年にもう今おしゃれだからファッションファッション よ、mm. かず、バイハプナイラーラなお。バイハプナイラーラはい。ラー、テオカバン、ラー、ニュテナウン。ハイディックコメントニャー。ゲネティックビデオナイディ、ハイシェア、ライク、サブスクラバイバイビッチディバイビッチディバイビッチディバイなんかちょっと違うけど。